前回にに引き続きき続なななるののかかかかでですすすすす見木掃掃除除ししままままててて流れれれシシシャャャリシャリリ入入削ようううりくくどそれから前と同じように、うん、葉の付け根に枯れ葉があるんですよ。はい それをちょっと、ね、こか掃除は時間がかかるんですもん うなんかもうほかの。 あの筋心拍みたい普通にこう幹に沿ってこ う, そ う, そ う, そうやってる感じなですあの繊維に沿ってむいていくような形で、はい、これねじりが入ってるかどうかちょっと分かんないけどね、うん、ここ剥けちゃったんでここから下げていきます。はい こ, の道具は何ですかこれはねチョってだから粘土でさあああの粘土でこうかいろんな銅像とかああいうの作るのあるんじゃな い,、はいは い, はいはい、あれの道具それをちゃんと削って、はい、のこうあんですか、うん、削って刃つけてりなんかして歯医者でこういうの使ってるよ、ね、そうですよね歯医者でずっと上まで行っちゃうかこれ。たりすするんですか だからこういう枝はもここダメだねこれ入っちゃうから、はい、はこの枝が入っちゃったから、うんうん、これであのよくねこう鉛筆か何かでこう線つけて、はい、自分の好きなようにやっていくけどそれをやっちゃうともう細くできないんだから水、うんうん、水水は水水できるだけ細い方がいいですからねあのしゃりで多くして水水を細くしていくそうすると自分の好きなようにこう線書いてそれで直角で掘ってったら、はい、こう繊維が切れちゃう。 つながってないからこういうふうに一本線引っ張ってそれから 幅, で幅をこう広げていった方が枯れる確率は少ないんで。 ほんとこれで傷入れて、そこ差入れですよ。でピンセットで、で皮を剥いていくの。くうん、細いからは大変なんだこれ。<笑><笑>太い木だったらね、だいたい半分ぐらい取れればいいかな、うんうん、これやるとやっぱ木は太くなりにくくなるんですか。大丈夫だよ。もう何にも関係ない。問題ない。えー、この木が太くここ太ってくると、ね、水素があるとこは。うん ここここここはこれ枯れてててていいいいたたたたたのののだだだだねんこここれ色ががが違ううしシェリ入入っっっ、ね、元かかかららだからら来年ぐぐにになると、うん、ここ木がくななここ、はいはい、ここなるるると木硬くくまたでもその上に皮でできどこだ<笑>、うん、内側に。 でで一番下下は、ねうんあの生、生きているとこ残残しし腐っまうからなるほ、うん、全部下まで行かないで、かなか、ね、枝抜いていきます。うん あんまり抜かないであの下に垂れ下がったやつだけ抜いてきますよ、ねうんで、うん、これはここはダメだねこれね、うん、入っちゃってるからシャリのとこにこのシャリに入っちゃってるとか、うんうん、こう二つの枝取っちゃいますから、はい、じゃ大体、はい、抜いたんでところで、ね。 足元見ます、ね、うんなんかみんなな、ね、な回ってもらっ っ, ってってて結構深いいんじゃないかなっ、うん、って崩し合ってたこれ本当だ。<笑> この根っこを取りたいんだけどね枯れる可能性もあるからね。 だない、ね、ちょっと、うん、もしかしたら<笑>かうんでも徐々に結構やっぱ鉢小さいのに入れた方がかっこいいですよここあんまり大きい鉢はねこうすいまんないからねあこれでいこうか危なそうだったら植え替えますこれでいきましょう 感じるんでどう分身帳にもできる し, できるしここは流す半膨がみたいに。うん ここ作作るるかか、うん、つ打っとくそうですねこれするか、うん、これね面白い。うん はい、でこれを口へ曲げてくるそうですね。もう一歩針がね。<笑><笑> 先の方が危ないかもなこれ。あ本当ですか。ここで作ってこんな感じだ。ああ。<笑>最悪だからそれでもいいね、うん、できるわけですかね。これこれでもいいと思う。これが生き生きていない。あなるほど。う、ね、ちちょっとねちょっと皮が剥げたところあるから怪しい。あほら。ここ。割れ、はいはい、あ本当だ。これじゃ曲がりやられない、うん。うまく繋がってな い, いけどこれダマになるかもわかんないさ。るほど。したらもこれ一個。 うん。回 も真夏は持ってやるってこととですか真真夏、えーえー、なるほど真夏はは熱で蒸発するけど今の時期は木が吸って乾きやすいと。水っ かかいてもらなな大大丈丈夫 だ, な大丈夫だなこかじゃあこれ刺しときます。刺した 帰っだですちょっとねこう、はい、あのいじんなんで残しときます、ね。はい こっち先枯れてもいいから、これこ枯 れ, れたらもう閉めたから、こう何にいもしない。<笑>すみません。ここを残して。うん、これ何もしないで、ちょっと一本針金かけただけ。こっちが枯れるかもしれない。枯れる可能性もある。負けたから、うん。先端が。ね、皮は繋がってるんですよ、俺。これは。繋がってる。最悪もこう。これ。まあ、そうですね。それでも。うん、そういう。これ使えるから。 こういうの使うとここまでこれがちゃんとなってきたら、うん、ここまで切れるから。くくい込んで 風県外県外県外だ、ね、県外ぐらい県外正正面面<笑>一応正面はここここ今回の正面はここそうですねこっち例えばこの先ここをもっとぐわっとこっちに持ってきたいとか、うんうん、そうなった時は。 ラファイア巻巻いいいて…うん、巻いてやらってなとまだ。 この先でもねこう通<笑>なそうですね、うん、小さく作るの難しいなでこんな感じでシャリーを作って金塊、うん、風に第1作目はこれでおしまいにして、はい、また来年だねそうですね、うん、来年はもうギュッと ね、落ち着くから木が。はい。どっちになるか、これがなくなるか。うん、<笑>なくなる可能性もあると。<笑>これがあったらもうちょっとね、こうやつけてやるんだ、うん。ここがなくなった場合にもこっちからまた吹いてくるんですか？うん、このぐらいだと。あこの辺から来るか。これ幹葉にふか吹かないと思うと こ, のこの枝で作っていくしかないと。あなるほどね。こういう分かれ目があればこういうとこ出てくるからね。はいはいはいはいはい。だここで二つ。 こここれと、うん、これとで作っててて、いいくじゃない。なるほどこ の, つこのまま残 し, てい残しておいて、まあ、来年どううなるかっていうとね。来年までこれ持てば、うん、結構面白い気になると思うので。えー